しかし汚い川の底にあいなもんがあるとはね汚いもんが色々隠してくれとんや皆底なんか見えんほうがええあみんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんやん昔この川に女子高生の死体が上がってなかわいそうに。 顔は見る影もないほど殴られて体ナイフめった刺しや外イは片親でな親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やったせやけど必死の捜査も虚しく犯人はなかなか捕まらん無謀い話やな一年かかってようやく犯人を突き止めたが親父さんは一層どん底に落ちた なんで犯人は未成年の不良やったんや法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と町を歩きよる事件なんて知らん顔でなそれを見た親父さんの気持ちお前はわかるか耐えられんのぶち、うん、殺したくなるやろなせやなでそのガキはめったしにされて殺されたんやじゃ 親父さんがじゃあ殺したんは当時高校生やった西谷ああ西谷が西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな知っとったやろな親父さんが苦しんでんの下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや誰に感謝されることもないが 王道を生ける人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた。親父さんはそれから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとる。中華話や。ってことはあんたがさあ行くで。<音声> そうや、今から留置場に案内してあるけど、ああ、もう大丈夫や。早いとこ西谷に合わせてもらおうやないか。よっしゃ、ほな行こうか。おれ、いいせやでま。 お疲れ様ですビルケンさんおーごついご確認捕まえてきたで入れたってくれあいつもより多いんじゃないですか気にしなああんたんどこの娘も今年大学やろポリセーラー入れたこな楽しんでこい世話になったな 二人の英雄たちになりせやな。奥で茶でも入れますよ。 マジマどしたお前に会い <am eure _workuments> <classy> <ivia> に来たんや西谷<笑> ほ, ほんまに嬉しいわちょうど足しも真島君に会いたい思っとったとこなんやで、はあ、お前が俺に何の用意この前の殴り合いはほんまに楽しかったな思い出しただけでもうっとりしてまうわあせやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ自分で呼んだんやないか アーセントマジマくんお店では殴り合いしてくれへんねんもんせやけどどんなにええケでも蹴りつけへんのは あ, あかん野球の試合と同じやで途中で腕ん中止になったら選手のエえプレも無意味になってまうやろ5回裏まで終わっとれば試合は有効や何言うてんねん あの喧嘩はまだ一回表やでフ、うん。あじゃ何としてももう一度殴りようて楽しみたんやおもろよっさんやなせやけど俺はそないなようできたんとちゃううんまことがさらわれたやったんはお前か何<笑>や仕事の話かい とさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんかわしに備えな友達はおらんで。何やてせやけど、予想はつくわしでもマジマ君でもない第三の勢力や。<笑>第三の勢力<笑>一体何者、まあ、わしは多かった、目星ついとるけどな。 知っとるんか。誰なんや。あの西谷さん、これ。どうかごめん。あ, あ、そうや。酒こうて来てくれるか。せっかくの来客やん。えー、酒頼むで。わかりました。ちょっと待っとってください。オッケー。 Piipeäitio, pankilassa. Nehän voi tietenkin lattialla tumpata.、No、kun ne nukkuu siinä jo lattialla,、on. niin ei voi tumpata kyllä. Niistä ne ainakin tietää epäillä. Kuka sen on vienyt? Kolmas osapuoli. Voisina <summa> mitainä sikotustolto naa. Anzenna neguraga joo mitskarnoja. 本当もそうちゃうかあラこせやけど、ここはオカミに守られた日本一安全なネグラや。こないな連中に囲まれて安全やと拳一つでわしの玉とろちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら、そないなもん持ち込めへんからな。 ここは本当に熟睡できる我が家や西谷、まことをさらった第さの勢力は何もいいそうやな真面目が知りたいわな佐がのおっさんには到底調べ上げれまいてやるの教えてあげようかなけどどの衣装かなおとなしくはかんと 今度は楽しい殴り合いで済まんことになるでそんな言われるとあしいごつい期待してしまうでマジマくんこの間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんなええんやな安全な寝ぐらで大怪我することになんで 楽しみや。あじゃ強いもんを見るとな。あそこが固なってしまうや。もう我慢できへん。変わったやつやの。まおちん魔女消して。お望み通り。とことんしばき倒したるわ。極<笑>楽するわ。 すがやわしますます真島君に惚れてもうたあんたほんまにおもろいやつやなビリケンのおっさんが言うとったように出会いが違えば<笑>ええ仲になっとったかもしれへんな殴り合う理由をもって出会えたんや 最高に、ええ、出会い方やで。ええ、なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな、聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ、真 マ, マ君。佐川のおっさんを裏切って、わしたくまへんか。 どんどんのセルクは。ニキューレンだマコキちゃんンチューキューレンチューキューレンチューキューレンチューキューレンチューキューレンチュいキューレンチそーキュ 表向きには登場界の大門を掲げとらん裏の組織やトちゃんをさらったのはおそらく日教連の総裁セラ・マサルやセラ・マサル数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってなもしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと 勘ぐってたとこやった。なんで登場回の勢力が二つも誠にあっとんの。二つ。俺にま。一刀殺すように命令出したのは。シマノの親父や。シマノ中刀。登場回のシマノか。なあ。セラもシマノも登場回。ほんなら登場回ついでや。わしも教えだる。あ。 わうの雇い主は i 島組の渋沢 jo kind of joke here Serano n i c o l お前にメレクしたしまのみでじま gumi? みつぜんぶどういうことや。 なんでやろなぁまっ登場界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな日レ連が隠れてる場所は分かったんのかちゃんと調べ上げとるでどこや知ってどないする気やまこと取り返しに行くに決まっとるや無理やあジ真島君が強いわよう分かった せやけど、一人でどないか。なるほど。あまないで。ミッキーレンはなんやと搭乗会の大門掲げてはできへん。汚い仕事をこなしとる。特殊部隊や。<笑>さながらな<笑>アメリカの cia ソ連の kgb 言うたところやな。<笑>せやけど、わしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。 それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんでない佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろう佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんででもわしは殺しやなくてガラ押さえて依頼主に渡すよう言われたん、うん、佐川裏に手はしと組めば とりあえず誠ちゃんを殺すためにはならんやろ悪いな断るわなんでや日教連の世ラも誠を殺すようには見えへんかったもし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日京連に預けておくわ<笑>せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた 両目まで見えへんようになってな俺はマコトを殺せへんかった俺にはマコトを生かした責任があるただ命があったらええってことやない人として生かさなあかん責任極道の食い物にはさせへん残念やな お前みたいな男と…もっと早く出わんかったが…ほんまに残念<笑>なんや急に…<笑>なんやろな…わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ日教連が潜んどるな…椿園の中や…画面リアクロー…椿園<笑>まいや…こっち住んだって椿園も行ったことないんか 脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。で何や、その椿園中は椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日京連はそんなかの弁天屋って店にアとト構えとる。まことちゃんもそこに囚らわれとるはずや。料亭街へへ、<笑>ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。 百聞分は一見にしかずや案内したるついでに一緒に暴れたる殿か俺は死んでもお前にマコトは渡さへんぞそんな話は日記おからマコトちゃん取り返したあとやさあ真島ママ君と一緒に大暴れや楽しなるで<音楽>さて こんなら楽しいお遊びに出かけますか、cool, yeah. Huluja... おいおまわさ出してチェックアウトや。マジマ君も一緒になるぜま<笑> あ, あ, あ、誰もおらんのかい よっしゃ。 ニ<音声><音声><笑><音声>スタニーなやれなおちゃうまいビリケンさんにはようしてものたんですがね娘が大学行きたいなんていうもんでして。 ちょっと気張らなあかんのですなに言うとろやハンたラ殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの百倍くれるいははるんですわやっぱ東京の人は羽振りえんですなお前買われたんか誰にや フフフ昔おっちゃんに言われたとおりや悪いことばっかりしてたら罰当たんななあおっちゃん真島君 私はこのアホンドラと片付ける西谷あんた思いっきり暴れたらええ思いっきり楽しんだらええヤクザなんぞどうせ早いをしのんやならあと先考えんと自分の道 前に進めニュートルに。さっさとくたばらんかい。<笑><笑><笑><笑> Nille ni, ni, ni, on ollut katos täyttä ruulla, noissa poliisireppuissa täyttäytyneenä. Viis viis laukausta kolmen kahdeksi, me、ja、ne pitää yhteen yhtienä varmuuden vuote. Kolme kuukautta kaksi vuotta. 許してくれ、ね、<gülüyor> 頼む <gülüyor> ままちゃんっとないだ、そう、はあ、間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな心配したんだぜてっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってなり<笑>置場の西谷に会いに、いっとったんや。へえわざわざり置場にまで足を運ぶなんて。 仕事熱心じゃない。蒼<笑>天リはお前の庭じゃねえんだよ。<笑>檻なんだよ檻。<笑><笑>ホテルでさえ出かける時にはフロントに一声かかるよな。<笑>檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあ。なあ。 でもし行がとくときに、何 <coughs> を殺したらかわいそうじゃ、掃除のおばちゃんがよ。 で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな牧村誠の居場所ああせやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった誠を奪ったのは日京連のセラっちゅうやつや日京連大門は隠しとるな東上会の直系組織東上会 島 の, の兄弟と同じ西谷を雇ったのも東城会や堂島組の人間やったじゃあ東城会の勢力が3つも牧村真を狙ってるってことかこの情報全部留置場で西谷に吐かせたのかせや西谷相手に上出来だなやつからここまで聞き出すには<笑>相当えぐい拷問でもしたんだろ えどんなことしたんだいろいろ、うんで登場会からモテモテのマコトちゃんは今どこにいるんだ椿園の中の弁天やってる予定やそこに日京連がアジと構えとるらしい椿園ね<笑>日京連って連中も目のつけどころがオツじゃないの。 どういうい意味やそりゃあお前、牧村ことみてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。Uh -huh. あはあんジェムネパック。行ってみりゃわかるって。それじゃあ早速行くとするか。な、ね、あ何やあんたも行くんか犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるかいねえだろお前が蒼天堀から出るときや、 俺も一緒なの分かった<笑>マジマちゃんさ 準備できないの今頃あの子日教練とかいうやつらにそれじゃあつばき園に行くぞ連中も警戒してるはずだ大丈夫よはあやる気じゃんよし いいじゃんよっててああ、このかとどうです、旦那。遊そこに帰りますか勉強させてもらいますよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。せっしゃな、どこ行きのあそこだ。あそこだ。 弁天よあそこに誠が西谷の話が正しければそういうことになるな待っとれよ誠。 どっちから行くまどろっこしいのは予想ぜ俺は左真まちゃんは右二手に分かれて女探すぞ佐川藩一人で大丈夫なんか心配すんなよ見つけたら容赦なく殺すだけだろ日京連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが<笑>せいぜい玉切れにならんようになうん マジマ・ゴロウさんですねあ、uh -huh. せいあったらなんやねんセラの親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っていますーー東上界の情けをかけられてるうちにこの剣から身を引いてください大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで聞く耳を持ってくださいこれ以上奥へ進もうとすれば 生きて返すことはできません。ほ, うほうそりそよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろが。不くど言っとらんで、まこと返すか俺に殴られるか決めんかいどちらもお断りします。手加減は無用だ。 日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ 日教連を相手にここまでたどり着くとはさすが島の組でならした男だ。マコトは牧村マコトはどこや彼女は先ほどある人間に託されここを出た。ななんやってある人間って誰やねんそう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。 信用しろ俺はお前の敵じゃないあかりここはあるもん背あったら組員を襲わせたのはなんで手荒な真似をして悪かったしかしお前の覚悟を知っておきたくてな覚悟やと知っての通り日響連以外にも牧村誠を狙っている組織があるそのほとんどが俺の予想の範疇だったが 一つだけ思いもよらぬ展開になったそれが真島お前の存在だ3年前忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのかそしてなぜ牧村誠に関わっているのか 近江ミ連合のサガに弱みを握られてお前が動いたことは想像がついただがここからがわからないなぜサガを裏切って牧村誠を助けようとしたのか彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか俺は誠の価値なんかそうお前は知らないじゃあ なぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことかまさかな。お前が俺の何を知っとんね俺が人助けたらあかんのかそうか、するロな何であれ、彼女を助けたい一心なのなわかった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は。 登場界の未来を左右する重要な事態だすでに多くの血も流れてるもしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたいお前の覚悟を知っておく必要があってなうん随分物騒なやり方やのう<笑>で確かめた結果はどないやん俺は慎重派でねえ 結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済む。お願いだよ。で、トラップを持たっぺろ。真島、もしも命をかけて牧村誠を守る覚悟があるなら、俺を倒してみろ。そしたら、誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。 あんたのやり方にしたがんはシャクやな俺も手っ取り早いんは言葉より拳やええややったるわお前の家具を見せて 結構トゥープリコーディング。 どうや満足かああ…お前の牧村誠への覚悟…痛いほど伝わったほな、さっさといいや誠は誰の手に渡ってんや不動産会社の人間だああ…不動産会社なんで不動産やが本人も知らないところで 牧村ムマコトは土地の所有者になっていたんだその一坪で十億と言われる空の一坪のなピコラメネリ一つを十億そんな土地どこにあるやお前のよく知った町だカムロ町マコトはカムロ町に連れてっのかれたんかああ今 空の一つを誰が手に入れるかで登場会が大きく揺れている土地の10億なんてのは目先の金に過ぎない空の一つは神室町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだそれで極道がひりきな女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことがちょっと留守にしてる間に<笑> 搭乗界も落ちたもんやな。信用してくれ。俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても、他の連中が孫と奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやど。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。 彼らの手に守られているうちは安全だ不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろうがその不動産の名前と行き先を教 え, 教えてどうするカムロ町へ行くに決まっとるやろそれがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもかどういうことやカムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう佐川 やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろうお前が鎌室町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ本当に彼女を思うなら総天堀に留まり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのかグッラフ ももしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる死体から取って持ってけ俺はお前を信用して話したあとはお前が俺を信用するかどうかだ カムロチョでおばあみスタポマーマコトニカスリキティストスワスターショーツインノチアゲデンマムロウマイワソテムボリニトド やっぱりペアいっぱいから。この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜマジメちゃん。俺に打たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろう。こいつか、牧村誠を託された不動産やって。 ほら喜べよ知りたかったんだろ立花不動産桐生和馬こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃんはっそうてん堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ 行きたいだろいタええんか。だってよ、マキムラ・マコトを探すしかねえじゃねえか。コーナーレオ。え、何でもあなたかけて殺すぞ。俺とお前でな<笑><笑> right. 10 of desires.